10年に踊りました。演舞をリメイクしました。メンバーの怪我が重なり、今日は12名の演舞構成になります。踊れないメンバーの分まで。百花繚乱華やかに美しく咲き乱れる花のごとく、義妹の花が上司に舞います。どうぞお楽しみください。 ご紹介いただきました、美内鏑木です、よろしくお願いします。<笑>えっと、本日、えー、歌い手の方が後ろから、申し訳ありません、マリーと申します、今回歌わせていただきます、よろしくお願いします。<笑>えっと、長い間、時間をかけて。来ていただいた、舞台だと思いますので、精一杯、え花、ー、のように踊らせていただきます。それでは。 お百<笑>花羊乱舞い踊れ<笑> so <laughs> b、oh. y ありがとうございました。